出てきたか小隊長楽しみにしていたよ一つ答えてもらうわ赤カメガネ私や小隊長はこのキーユニバースを修正するために呼ばれたそれは間違いないのよね超データだおたたちがプレーク修正したミッションのデータじゃない異なる歴史に存在するガンダムの気こ興味深いとは思わない<笑>なるほどやはりいい腕だ小隊長 そうでなければ選ばれない。せたと言ったの貴重なデータも手に入ったのでねエイハブリアクター、ゼロシステムといった検証なるほどやはりいい腕だ、招待帳そうでなければ選ばれない。出てきたか、招待帳楽しみにしていたよ一つ答えてもらうわ、赤眼鏡私や招待帳は、この G ユニバースを修正するために れそれは間違いないなのよね私にはそれを答える権限は確かに機動も武装もサンクキングダムで戦った時とは別物アップデートは済ませたと言ったろ貴重なデ出てきたか招待状。楽しみにしていたよ一つ答えてもらうわ赤眼鏡私や招待状はこの G ユニバースを修正するために呼ばれた